アリの皆さんですどうぞ浜松の皆さんこんにちは<笑>我々東京都は新宿にやってまいりましたよさコーチーム森上と申します<笑>大変わたしではございますが先日から1年半第1作演舞後ろの目のおさめのお祭りとなっております精一杯演舞させていただきますお手ご お心を両親のほぼ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます<笑>とオリガン寄せ最終章、いざゆかん、今月に輝く、革命のソロ Yeah,、okay. nice.